そうめちゃくちゃいい子ですそうなんですねうこの子はなんでここにおるんですか愛護センターですねもう迷子犬収容で入っとって、えー、迷子犬そう、えー、ね飼い主さん見つかるかなと思ったんですけどねもう全然お迎えもなくあそ う, あもう噛まれる過去で 牛の代表が引き出しま、ね、出した。噛むこともなく、甘えたす甘えんぼです。甘もです ね, 本当にね寂しがりで。寂しがり、もう本当、本当にもう、角にも甘えたら。甘えたら、そう甘タレで、遊び、遊んで、遊んで、激しくって、で、大体他の犬は怒られるんですよね。あら。全く反省しませんが<笑>でも、本当にすごい良い子です。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 ボランティア団体さんに新年の抱負などを聞くよ。ワンちゃん、猫ちゃんもいっぱい登場します。ハンディーを持つお子様へ。テログループで。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 自然を取り入れたサービスやワークショップにも力を入れていきます。ナチュラルキャドッアタレミー。松山市の富士安城寺店で行われた犬猫譲渡会。たくさんのボランティアさんが保護された犬や猫を連れてきています。新しい家族が見つかるかな。 けど、あそこの愛媛クリップスの渡辺さんがデザインしてくれます。デザインは渡辺さんです。<笑>これはどういうやつなんですか？これはなんかそのなんだ。デザインしたものをいろんな。t シャツとかコップとかいろんな商品として売って、その売り上げの一部をこう。寄付できる活動に活かしていくとなるほど。 はい、このワンオーニャン愛媛ですかはいはい、あのー、どういうグループなんでしょうかワンオーニャンは個人保護ボランティアの集まりですなので代表とかはといないんですけどじゃ皆さんでということなんですね一人一人がみなさん、猫ちゃんを保護、ワンちゃんを保護し て, てグループはいつ誕生したんでしょうか今五月ぐらいです、今年の2二2 2年の五月、はい じゃあ活動を始めた年だったんですね、2022年は。最初はやっぱり名前も作ったばっかりで、人の集客っていうのがなかったんですけど、だんだんいろんな団体さんと一緒にさせてもらったりして、インスタもやっていたり、ちょっとずつは<笑><笑>広がったかな<笑>とは。ちょっっととずつ広げたた年だったとそうですねへー 今年観察か今年すごいあの保護をする子が多くて、猫ちゃんがすごい多かったんですよ、で私、初めてちょっとこう犬の保護も最近、することになって、すごいもう忙しい年だったんですけど、はい、そんな年です<笑>忙しかったと。ねね、どううででしたそうです、ね、猫ちゃん あまりりやっぱ譲渡、うん、率がそんなにやっぱり多くなかったので、なかなか子猫ちゃんもねだんだんやっぱり大きくなってしまうから、早くこう里屋さんを見つけてあげたいなっていう思いはある、そんななな年でしたる<笑><笑>るほほどどやっと出ていっても、やっぱりすぐ入ってきて、頭数が減らないんですよ、やっぱり。やっと2匹出ていたと思ったら、4匹戻ってきましたとか、<笑>そんな流れなので。 もっと譲渡率をどうにか上げてそのまた保護する枠を空けていきたいなって思ってます、はいね、体調を崩した時がやっぱ一番心配でもう大変です、死んでしまわないかっていう思いがすごく辛くなるのでもうどうにか生かしてあげたい気持ちでいっぱいなんですよやっぱその亡くなってしまうかもしれないっていう時とか、とかなくしてしまった時が本当にもう活動をやめたいと思うぐらい辛い気持ちになります。はい もう生きて幸せになってもらえたら、はい、本当に、で、いつか私たちのしてる活動が必要のない世の中になってくれればなと思ってます。はい、今年一年また始まりました。抱負を聞かせてください。一匹でも多くの猫ちゃん、ワンちゃんを幸せにつないで生きるように。引き続き頑張っていきたいと思います。 この 保, 護保護している私たちのことをたくさん知ってもらって、まあ、言ったらその、お金で命を買うんではなくて、こういうところで命を迎えてもらうっていうのが、どんどん知れ渡って、皆さんにこう広めあの知ってもらって、広まっていってもらうように、活動を続けていきたいなと思います、やっぱりいずれは私たちが保護する必要がない世の中に向かって進んでいきたいなって思ってます。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 そう、めちゃくちゃいい子です。そうなんですね。ねこの子はなんでここにおるんですか。愛護センターですね。もう迷子研修用で入っとって、えー。迷子犬。そう、ええー。ね、飼い主さん見つかるかなと思ったんですけどね。もう全然お迎えもなく。あそう、もう噛まれる過去で。 会社の代表が引き出しまし た, はしました。噛むこともなく甘えたれです。甘えんぼですね。ね寂しがりで寂しがり、もう本当もうとにもかくにも甘えたれ。甘えたれ。そう甘えたれで遊び遊んで遊んで激しくってで、ね、大体他の犬は怒られるんですよね。あら、全く反省しませんが、うん。でも本当にすごい良い子です。犬猫特に犬を主に愛護センターや、えー、と個人の方 高齢者の方からのご相談により保護から新しい飼い主様へとつなぐ活動をしています光と希望の金本です本当に目まぐるしいあっという間本当に、えー、もう1年っていう感じだったんですけど あ, のありがたいことにね看取り覚悟で引き取った高齢者さんからのワンちゃんやその。 結構体の大きいシェファー50キロ超えのシェパードの子とかをもう保護したんですけれど飼い主様が亡くなられてでもそんな子はもう、見取りだなと思った子もあの新しい家族が決まってあの今に至ります。はいうもらわれる何かこう秘訣とか秘策とか何かあるんですかそうですねやっぱりあの 難しいなと思った子が決まったのはやっぱりペットのお家ですねペットのお家は全国の方が見てての里親募集サイトでその全国の方が見ている里親募集中のワンちゃんを載せるサイトがあるんですよで そ, のそこに登録して光と希望で登録してこのワンちゃんでワンちゃんのプロフィールつけてっていう感じので全国の誰でも見れるっていうサイトなんですけど。 特にシェパードに関してはやっぱり好きな人がいてそのシェパードって検索すると全国の里親募集中のシェパードが出てくるんですよそこで光と希望にいたシェパードさんにもあの気づいてもらえてずっと気になってましたでもなかなか里親決まりましたっていう記事が上がらないので連絡しましたっていう方からのお問い合わせではいもう今いる子に手をかけて 見取りでもいいのでもっと時間をかけてあの接してあげれる時間ができればいいかなと思ってるんですけど現実まだまだそんなことは先だと思うのであのできる範囲で無理のない範囲で私のできることをあの頑張りたいと思ってます保護する犬や猫が誕生しないためには私たちどうすればいいですか、はい、もうやっぱり飼い主の 飼い主さんのの意識の向上しかないですねあとはやっぱり避妊・虚勢手術とあとマイクロチップに関しては賛否両論あるんですけどやっぱり迷子になってもあの帰れる飼い主さんが分かるっていうのはすごい大きなことなのであのやっぱり迷子にさせないっていうのも大事なんですけど迷子になった後自分のところに戻ってくるっていうあの方法何でもいいので首輪に。 あのしっかり電話番号だけでもいいので書くとかたまにいるのが首輪にしっかりその子の名前だけが書いてあるんです、花ちゃんとか帰れませんよね、花ちゃんだけではね、なのであの飼い主さんの情報をワンちゃんに必ずつけておくっていうので、あのー、もし、ね、迷子になってもそのうち帰ってくるやろうって思ってる人結構いるんですよね、帰ってこれないんですよね、もう捕獲されてしまうと。そのまま お迎えににも行かなかかななっったら殺処分とかになってしまうので最悪なケースになってしまうので迷子にさせないで迷子になった時には各管轄の警察や愛護センターや保健所や役場やそういうところに犬がいなくなりましたってもその日のうちに必ず電話し て, して登録してもらってであの松山市内だったら自分の地域があの西小管内だったとしても犬が結構歩いて。 保護されたのが東署管内だったってこともあるんですよ。今までにそれであのいなくなった報告をしているのに連絡はなかったのは東署管内で保護されてたからっていうこともあったので、あの東と西と南と行きそうな方向にもう全てにあの連絡しておくっていうのも大事だと思います。はい、あ、がまあ、ここ最近すごく増えてきたのが、高齢者とワンちゃんの問題です。もうすごく多くって。 一人暮らしの高齢者さんがワンちゃんを飼っててお身内の方がいなかったり疎遠だったりしてその方が認知症が進んであの介護施設に入所されるってなった時にワンちゃんの行き先がないっていうのがご相談がその病院さんだったりとか入ろうと思ってる施設さんとかケアマネージャーさんからの相談っていうのがものすごく増えましたでもうお年寄りが飼ってるワンちゃん大体高齢ですワンちゃんも。 そうなると里親さんにつなぐことも結構難しくなってくるのでこちらとしてはもう見取り覚悟でお引き受けしないといけなくなるのであのご自身のお父さんやお母さんがもしワンちゃんとか猫ちゃんとか飼われてるんだったらもしそうなった時万が一のことなくなったりだとかあの施設入所されるのを見込んでそうなった時に次この残ってるペットはどうするかっていうのをしっかりあのお父さんお母さんが元気なうちから。 次誰が飼育するっていうのを必ず決めておいてほしいです。そのペットが路頭に迷わないようにあのしっかり早めに確認してあのご家族でお話ししていただきたいと思います。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 リバーサイドショッピングセンター内、戸辺ペットクリニックは、猫ワンを応援しています。N. P. O. アニマル三六五、人と動物の架け橋のオチです。よろしくお願いします。そうですね、去年は、まあ譲渡会も順調にできて。えー、っと、まあ富士山のご、ご協力もいただけて、えー、コンスタントに譲渡会は。 開催できましたねはい、それはあのコロナ禍でできなかった時を考えると、とてもあの充実した1年だったと思いますはい上等数とか、どうでしたか、えー、そうですね、案外あの、もらわれない時は全然もらわれないんですけど、もらわれる時は一気に3、4匹わっと決まったりとか、そういうのが結構あって、あのー、割と上等はできた方じゃないかなと思います。はい 何かこう、よかったなあっていう出来事がありまし た, った、えーっとね、あの11月に開催した、開催したっていうかあの、参加させてもらった、ひまわりのアースランドでの譲渡会なんですけど、もうその時ね、15匹連れて行ってたんですけど、会全体で、そのうち5匹がキジトラで、もうキジトラって本当にもらわれにくい。 もう代表の猫種なんですけどなんでですかやっぱりねどこにでもいるからじゃないかと思うんですよ<笑>もううちにもいますみたいなでやっぱりちょっと毛色の違う変わった子の方がやっぱこう目を引くんですよねで、まあ、その、えー、と5匹のうち多分4匹は全部保健所から今回引き出してる子ばっかりで、まあ、引き出す時にもちょっと躊躇はしたんですけど、まあ、引き出さないとね弱っていくばっかりなのでもうもう最悪。 家で最後まで買わないといけないかなっていう覚悟を持って引き出すんですけど15匹中その日4匹5匹決まったんですけどトライアルが4匹がキジトラという<笑>もうありえないこれもしかして夢<笑>って言って夢なら早く目覚ましてほしいよねっていうぐらいもうあのこの子希望なんですっていうのが全部キジトラでえまたキジトラなんやけど本当大丈夫っていう。 で結局、まあ、まだトライアル行ってないとかもあるんですけど、あのー、とりあえずほとんどはけたというキジトラがでその次の週のイベントで残ってたキジトラもトライアルが決まってなんかひそかにキジトラブームかなっていう。<笑> 状態があったんです、ね、もうそれは本当に今までやってきてこんなにキジトラばっかりが決まることってなかったのでちょっと驚きでしたねはいもう毎年とにかくうんまあ保護猫を減らしたいっていうのはあるんですけど結局やっぱりあの去年からあのまだちょっと保健所の方にも様子を見に行ったりとかしてね、えー、と保健所からも引き出すようになってしまったので結局出た分補充するみたいな感じで結局保護猫自体はあんまり減ることはないんですけど うんまあ、それでもあの他にたくさん、えー、と愛護団体とかねあのこういう譲渡会をされる団体とかも増えましたのでやっぱりみんな一丸となって同じ目標なのであの協力し合ってねもっとどんどんあの、えー、と譲渡も進めるしも、えー、ともとの収容される、ね、こを減らす活動とかねそういうのみんなで協力していけて、うん、みんなで前向いていけたらいいなと思います。 新しく、えー、と家族に犬や猫を迎えようと思われている方は、えー、とペットショップからとはなく、えー、とたくさん団体さんできましたので、えー、保護犬保護猫から迎えることを考えてください、えー、そしたら、えーとまあ、そういう虐げられている犬や猫の状況を皆さん知ってくださいそしたらそれをまだお友達に教えて、えー、もっとそれを広めていってもらえればそういう子たちがもっと減っていくんじゃないかなと思います。 ヤマト動物病院も猫ワンを応援しています猫はただいまお家古くなっちゃったねそうだちょっと待っててねえー、なんだこの行列ゲース平岡工業猫ワン松山市上高野町の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 えー、と保健所とか一般の方から の, その保護依頼で保護をして、まあ、医療にかけて譲渡に行っておげてます。もう一つはそうですね TNR 病院避妊巨生の専門病院をやっております2021年にその多頭飼育崩壊90匹というか100匹のところの現場に入ったんですよでその時にもうとにかくすごいの、ね、100匹って何これっていうえーっていう。 それの時に結局全島したんですよこれは最初2匹から始まって100匹だって23年でええー、と思って「なんで避認しなかったの?」っていろいろ聞くとやっぱりこうそういうところが多くて餌をあげてるんだけど子供猫いっぱい生まれちゃったとかって「でなんで?」って言ったらやっぱりこういっぱいになるとなかなか費用が大変になるっていうことで。 っ、えー、と今年は TNR、不妊手術をして野良猫をリターンしてとも取りますねそういうその手術を身近に感じてもらえるように、まあ、普及活動を頑張りたいと思います。 となってます。npo 愛媛クリップスの渡辺です。あの、ケントの設営であったりとか荷物の運搬であったりとかそういうサポートも含めながら、あとはその譲渡会ができる場所を探すとか、そんな形の応援っていうスタンスでやっております。縁の下の力持ちですね。去年1年間はどんな年でした？ そうですねあの僕がこの活動を始めてちょうどこう2年になるんですよ、で1年目はあの先ほど言ったようにその譲渡会っていうのをうメインでどんどんやっていこうという形で、でみんなに譲渡会を知ってもらおうという形で1年は過ごしました。でで2年目はあのもっととと現場に出ていこうというこうう 松山市内でとかその愛媛県内でその猫がいっぱい増えて困っている人とかっていうのがいっぱいいらっしゃるんですよね。でそういう現場に直接出かけてあのそこで捕獲をしてで手術をして元の場所に返してあげる餌を あ, あげてもらいながらそこで育ててもらうっていう活動ですよね。いいろろ学びの 多かった1年だと自分では思ってるんですであの 猫, 猫そのものに対してもいろいろ勉強にもなりましたしでそこであの猫が増えて困ってる人のお話を聞いてそこであのいろんなことをやっぱ感じることがありましたあのテレビとかインターネットではもちろん見たことはありますけど実際にやっぱお話ししてみるとあのすごく切実な思いがあったりとかで近所からとのその。 あのお付き合いの仕方であったりとかいろいろこう悩まれている方がいらっしゃるっていうのをすごく感じました。<笑>これがですね、うん、来年のちょっとコンセプトですな、ね、んでしょうか。はい。猫助けは人助け。<笑> やっぱあの猫好きに任せ取ったらいいっていう活動ではなくてやっぱこれは困ってる人、うん、あの猫で困ってる人の力になっていくっていうスタンスで、うん、これから取り組んでいきたいなとでその言葉を今回このポスターにあのまとめてみましたでも猫猫ばっかり言ってたらなかなかあまた猫好きの話が始まったっていうふうになってもなかなかそれでは聞き入れてもらえない部分があるので。 あのいやそれはあの人のための活動でもあるんですよっていうスタンスでお話しさせていただくと、あのやっぱあの昨年なんかもいろいろお話を聞いていただくことが多かったので、はい、あのこのスタンスこの考え方は間違ってないのかなとは思ってます。今テレビをご覧の皆さんにメッセージがあれば伝えたいことなんでもどうぞ。はい、あのいろんな場所であの。 今年もですね、譲渡会は開催していこうと思ってます。で、あの、もちろん お, お迎えいただくっていうのはすごくありがたい大切なことです。大切なことだし、僕たちもそれを求めてます。でも、そうじゃなくても、あの、いろんな話を聞ける場所でもあると思いますので、あの譲渡会、まず譲渡会に来ていただいて、あの、その、ここに来ている犬や猫たちの背景を聞いていただくとか、スタッフのあの考え方を聞いていただくとか、そういう形で 何, 何かしらこう。 あのみんなでこういろんなことを考えていきたいなと思いますのでぜひ譲渡会見かけましたらあのかお見かけになった時にはあのあのお気軽にお立ち寄りいただければなと思いますよろしくお願いします猫な心を込めてトリミングいたしますのでどうぞお気軽にお問い合わせください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 ほんの三十秒の手まで車も小さな命も守れますこれでよし国道五十六号沿い伊予郡正木町神楽動物病院は猫ワンを応援しています猫ワンそろそろお別れだよこの番組は ご覧のスポンサーの提供でお送りしましたまた見てね